6代目です。6代目のネットで見た話題ということで、今ですね、ネット銀行の不正な振り込みといいますか、送金が行われております。あるウイルスに感染してしまいますと、そのネット銀行にログインした途端、別の口座に不正送金されてしまうという怖いウイルスです。しかも、この標的8割は日本。要はもう日本人からそうやってお金をお尻取ってやろうというウイルスみたいです。 ものすすごく怖いです最近はですねやっぱりネット銀行を使う割合も増えてきてますのでやはり対策はしっかり取っておかないといけないなと思いますウイルス対策のソフトはしっかり入れておきましょうそれと変なメールは無駄に開かないと皆さん注意してご自身の財産を守りましょうそれでは6代目でしたチャンネル登録をぜひよろしくお願いします